演武開演。どうも。私の連れ連れなる日常演武さんですよねはい。そのいうわけで本日はいや、ファミリーマートの野菜と食べるラーメンサラダを食べたいと思います。うん、パスタサラダはよく見ますけど、ラーメンなんですね、これ。うん、麺の色は確かにそうなんですけど、パスタとどう違うのかなサラダというだけあって、色々お野菜は入っていますね。これは気になりますで、ね、ね、チャンネル登録を。 どうかよろしくお願いしますパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックオンはい準備できましたではいただきます そのように何でになってめっちりしていてパスタの形はよされりました最初はどれ違うかというんですけど違いありましたでチャーシューはねそれぞれラーメンらしいですねあとごましょうゆドレッシングのように香ばしくてラーメンという感じがおいしかパスタよりこっちのラーメンのは自分の好きですねというわけでこちらも本数にさせていただいてご視聴ありがとうございましたメン当していただけると嬉しいです